演武開演どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいそのいうわけで本日はこちらアイスクリームを3種類食べたいと思いますおはよう乳場のジャージー牛乳ソフトハーゲンダッツクワトロホルマッチ4種のチーズ蜂蜜ハーゲンダッツキャラメルホリクレスあれなんか前に食べたことあるようなやつも入ってるようなまあいいかまずはこちらのジャージー牛乳ソフトからいただきます おはよう牛乳牛乳はミルクプリンは前に食べたことあるんですけどソフトもあるんですねまあどちらどちらも牛乳製品かまではいただきますこの濃厚さやっぱりさすがおはよう牛乳ですね別のフレーバーを食べてみたくなるそんな味です続いてはハーゲンダックワトルフォルマチチーズと蜂蜜の甘さが香るアイスと書かれていましたねこれも気になりますねではいただきます アイスなんですけどかなり甘さは控えめでちょっと塩気がありますねピザのチーズを食べているようなそんな感じですアイスでこれはすごいラストはこちらキャラメルホリックホリックとは夢中になるってことですよねうん。どんな風な夢中にさせてくれるのかな色は濃いめでそうですけどではいただきます単純にアイスが キャラメル味といいうだだけででなくソースも入っているんですね。だから変化があってそれがまたいい本当にすごいですねハーゲンダッツは最初に食べたジャージー牛乳ソフトはミルクプリンと同様濃厚なアイソフトクリームにのなんか味わいが口の中にふわっと広がってきて美味しかったですちょっと氷があってシャリッとしたのも良かったですねまあ、氷は偶然あっただけなのかもしれない別のフレーバーも食べてみたいそう思えるミルクアイスでしたのでこちらもテイストさせていただきますそして続きましてのクワトロポールマンチ こちらは噛んだ瞬間にちょっと塩気のあるチーズの風味が口の中にふわっと広がってきましてそれがチョコレートになっているのでちょっと食感も楽しめみにしてたら蜂蜜はちょっとどこにいたのかなというような気もしますがチーズが好きな方にはおすすめですのでこれもこちらのテイストとさせていただきますそして最後にこのキャラメルホリックこちらは本当に濃厚なキャラメルアイスでしたね アイスだけじゃなくて中にキャラメルソースも入っていてそちらの方がよりキャラメルの風味苦みが強かったです2種類のキャラメルを楽しもうとあげて本当に夢中にさせてくれましたのでこちらの提出をさせていただきますはいというわけでアイスクリーム3種類美味しかったですそれでは用の穴に入るや朝まうん入ってどうするつもりなんでしょうね